皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年8月3日、流浪のトルネコの商品をコンプリートしました。これは、コールドで買えるログインボーナスだと誰かが言ってましたが、うまいこと言うなぁと感心したのでした。バンマの塔のサポート仲間構成ですが、いろいろ考えた結果、安定性を重視することにし、デスマスターを僧侶に変更しました。 これでどうなるかというと2の祭壇の完全制覇すら難しくなるのですがその分全体的に全滅する危険性がかなり減りました福碧危険以外の報酬は全部取れますので当分の間はこれでいいのかなと思います今日から深淵のトガビトたちフィーバーが始まりまして報酬の赤のラクリマが2倍になりました どうせなら四人バザルの方も行きたいのですが、同じ職業が禁止なので、このサポート仲間編成では無理ですね。そもそも、サポさんで倒す方法すらわかっていないので、どなたか教えてください。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。